こんにちは。今日は、こちらの新型のボクシーの 10.5 1のディスプレイオーディオ、視聴者様より、Netflix、それから YouTube、見れないという方がいらっしゃって、実際どうなのと、見れるのかどうかと、まあ、いうことを、今回、確認の動画を配信させていただきます。はい。それでは、実際に再生をしてみたいと思います。 ヘイトヨタ !HDMI 接続してにします、はい、このような形で HDMI の画面が出てきまして、このような形で、今 Netflix こちらつなげてるんですが、Netflix も問題なく見れます。 このように今再生するんですが、はい、ネットフリックス普通に問題なく再生の方ができますで。今止まってる状態なんですけれども、実際動かすとスピードセンサーが働いて、純正の出荷状態のままですと、まあ、見れないという状態になってるんですが、スピードセンサーをキャンセルしてしまえば見えるということになるかと思います。でさっ 前回の動画でもお話ししたんですけれども、私の接続の仕方は通常の接続の仕方と同じで、こちら HDMI の接続端子がありまして、HDMI の, のコードで、これ、こちら、ライトニングのケーブルをつない で, で、携帯に接続という形で対応の方をしております。そうしますと、このように普通にこの 10.5 インチのディスプレイオーディオで、ネットフリックスを見ることも普通にできてしまいます。 ちなみに、後石モニターかどうかということをお見せします。こちら、後石モニターも問題なく映っているのがお分かりいただけるのではないかと思います。続きまして、次に、プライムビデオが見れるかどうかということなんですが、基本的にミラーリングになっていますんで、どの アプリでも見れてしまうはずですで。こちら今プライムビデオ。で、またこちらをお見せしたいと思います。今回初めて分かったのは、ネットフリックスは見れるんですけれども、プライムビデオの方は見れません。 このように今、再生を開始しているんですけれども、この状態でテレビ、再生中テレビ番組ということで、このような形で再生しているんですけれども、見ていただくと真っ黒い状態になっています。で、今、ボリューム今下げてるんで、ボリューム上げていきます。黒い状態で、ボリュームだけは、音だけは、 再生されているといった状態になっています。このような形でもう一度、場面を変えてみて、映るかどうかの確認をしてみようと思うんですけれども。はい。このような状態で、Amazon プライムですと、見れないと、まあ、いうことが、まあ、今回分かったということになります。 ちなみにこの状態で今度はリア席がどうかということなんですがはい、もちろんリア席に関してもモニタリングされていないということになります。音声だけは出てるんですけれども画面が表示されないといった状況になります。はい。ということで私もこれ実は質問のコメント欄で書いてくださっているのを見て あそういうこともあるんだということで、今回、この内容をご紹介させていただいたんですけれども、私も実は、プライム、ネットフリックスって使ったことがなくて、まあ今、月額でこれ一番安い980円に今日入ってみたんですけれども、ネットフリックスもプライムも基本的に見れるものも同じだから、意味がないんじゃないのかなって思ってたんですけれども、このようにネットフリックスは、 しっかりと、車の中でも、このように、表示ができる、再生されて、動画が見えると、まいうことで、ネットフリックスとプライムの違いというものが、まあ今回私も、ま初めて分かったということで、非常に参考になりました。従来モデルのナビでは、ネットフリックスやプライムビデオ、再生できるのかどうかと、まいうことを、最後、 ご確認してご紹介しようと思います。今こちらは Netflix ミラーリングしている状況なんですけれども、こちらが再生できるかどうかを確認します。このように普通に再生は可能ということで、これは 10.5 インチのディスプレイオーディオでも再生は可能でしたので、もちろん従来モデルでも再生することはできるということに なります続いて、プライムビデオの方はどうかということなんですが、こちら、プライムビデオを今開いて、このような感じでもう一度再生をしていきたいと思います。こちら、再生できなかったわけなんですけれども、まあ見ていただくと、従来モデルのナビでしたら、普通に再生も可能ということになりますんで、 特にネットフリックスだから車で見れないとかっていうわけではなくてたまたま今回ノアボクシーの 10.5 インチのディスプレイオーディオはプライムビデオが対応していなかったということになるのではないかと思います。このように普通に携帯上ではこのような形でキャノリーブスが映ってる画面になるんですけれども画面上ではこういった形で しっと映し出されはい。ということで、まあ、こういった質問等もお受けして、まあ、私自身もできる範囲の中でお答えしていって、動画の配信ということでさせていただきたいと思いますので、疑問な点ありましたら、 ぜひお問い合わせいただきまして、私の動画の中に取り上げられるものは取り上げてご紹介ということで、検証ということでさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、今回はこちらの 10.5 インチのディスプレイオーディオ、ネットフリックスおよびプライムビデオの